皆様こんばんは本日は成田伝統芸能の神にご来場いただきありがとうございますまた森大阪三沢踊りをご覧いただきありがとうございます私は西ス三沢踊りの村山優と申します同じく木山かなこと申します本日はどうぞよろしくお願いいたします 森岡散歩踊りについいててご紹介させていただきます森岡散歩踊りは毎年8月1日から4日までの4日間開催され勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りの群舞が魅力の岩手県を代表する夏祭りの一つでございます42回目を迎えた今年は4日間で延べ253団体3万5500人の方々にご参加いただき 盛大に開催されました盛岡散歩踊りの起源は盛岡市那川町にございます3つの大きな岩がある三石神社の三石伝説に由来していると言われておりますその昔、南部藩盛岡城下に羅節という鬼が現れ散々悪さをし暴れておりました 困り果てた職人々たちは三石神社の神様に鬼の退散を祈願いたしました願いを聞き入れた神様は鬼を捕らえもう二度と悪さをしないよう誓いの証しとして境内にある3つの大きな岩に鬼の手形をさせました岩に手形岩に手岩手 これれが岩手県の名の名由来ととなったとも言われております鬼の退散を喜んだ里人たちは3つの大きな岩の周りを「三個三差と言いながら踊ったことが盛岡三叉踊りの始まりだと言われております次にご覧いただきます演目は「盛岡三叉踊り当日が栄えますように」との祈りが込められた踊りで。 堅える夜の踊りと書いてエヤサ踊りと申しますそれでは引き続き森岡さん踊りをお楽しみください森岡さん踊り第3の踊り をご利用させていただきます。